え、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。演奏に見た目は関係あるのかということでですね、黒田和義がいつも、まあ、僕は三つ揃いのスーツを着てるんですが、その理由が9つあります。まあ、その話もしていきたいと思うんですが、まあ、これはあくまでも僕の考え方であって、すべての人に当てはまるわけではないし、えー、絶対そうしようというふうに思ってるわけではないんですが、僕は僕なりに考えて一応スーツを着てる理由があります。よく聞かれるので、一回お話をしてみようと思って、この動画を作ってみました。えー、よければ最後まで。 ご視聴くださいはい「演奏に外見は関係ありますか?」っていう質問をちょいちょい受けるんですけど僕はズバリあると思っています。 えー、まあ、この理由はまあ、9つの理由で、だんだんこう、僕なりの考え方が分かってくるかなとは思うんですけど、やっぱり基本的に、音だけで良ければ家で CD で聴いてる方が絶対いいと思うんですよ。まあ、ただ生の音を聞きたいなっていう人もまあもちろんいるから、ライブハウスに来るときっていうのは、まあもちろん生の音を聞きに来るっていうのもあるんですけれど、やっぱりあの、僕はジャズクラブっていうと、まあ昔のジャズクラブの映像を見ても、やっぱりこう、ミュージシャンはみんなスーツ走ってきててですね、かっこよく 演奏していていお客さんもみんなをめかしして女性の方はドレスで男性もスーツでしってきてなんかこうなんかバーボンなんかを楽しんでたりとかこうワインを楽しんでたりお食事も楽しんでたりするっていう感じだと思うんですねで僕もやっぱそういう雰囲気が好きなのでまあ僕は音が聞きたい時は別に クソがどうであれ関係ないんですけど、お客さんとして行った時にね。ただやっぱりその、そうじゃなくて雰囲気を楽しみたくて行く時もあるんですよ。そういう時はやっぱりミュージシャンがやっぱりこう T シャツみたいなので演奏してると、ちょっとがっかりするなっていう感じはしますね。なのでやっぱり、こうお客さんっていうのはやっぱりこう音以外にも、やっぱ雰囲気とか、食事とか、その、 まあお店の接客とかそういったものも全部含めて総合点で見てると思うんですね。そうやって考えると、こっちがちゃんとこう、しっかりした衣装でお迎えするっていうのは非常にいいことではないかなっていうふうに思っています。まあ、こんな質問もよく受けます。いつも三つ揃いのスーツを着てますけどね。僕もあの中でベストがある。えー、ドラムなのに動きにくくないですかっていうふうに聞かれます。えー、めちゃめちゃ動きにくいです。えー、でもですね、まあ動きにくくても着る理由ってやっぱあると思うんですよ。 僕がつ揃えスーツを着る理由その1としてはですね、やっぱり大事なお客さんに会うのに敬意を持っているから、だから、やっぱり大事なお客さんと会うわけですから、ピシッとした格好で、やっぱりお迎えしたいっていうふうに思ってるんですね。えー、例えば、こう、大事な友人の結婚式に呼ばれました。え、スピーチもしてほしいって言われました。まあ、そしたらですね、僕は内面だけはいいわけだから、スピーチだけちゃんとやっていけば動きやすいっていう理由で T シャツで行ってもいいと思いますか その辺はね、例えば、荘厳な式で、まあ、ジャケットを脱いで、まあ、いわゆるその、ネクタイも外した状態で、こう、ワイシャツ、こう、バーって開けた状態でスピーチしますかっていう話なんですよね。なので、やっぱり窮屈だけど、敬意を持って、ジャケットを着てると思うんですね。つまりこう、結婚式の時はできるんですけど、 じゃあ、大事な大事なお客様、自分に対して、えー、まあ、お金と時間を使って、そのライブを楽しみに見に来てくれてるお客さんに対して、やっぱりこう、敬意を払っていれば、しっかりした服の服装の格好をするっていうのは僕は大事なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、とは言え、各有僕もですね、20代の頃とか、ほんと T シャツでライブやっててですね、 ケイコリーさんに、あんたさ、そんな格好でライブすんなよって言って来られたこともあります。あと、スーツ着るようになっても、関東総裁のスーツなんか着るなよみたいなことを言われたことあります。その時は、スーツ着てるのにさ、何が悪いんだっていうふうに思ったこともあるんですけど、でもね、最近、この、スーツピシって着てるでしょそしたケイコさんにですね、あのー、 あんたスーツ着てかっこいいねって言ってくれるようになったんですね。で、なんでスーツが冠婚葬祭と違うのかっていう理由も後でお話 し, します。はい、なぜ三つ揃いのスーツを着るのかというその2ですね。ジャケットを脱いでも清掃感があるからです。まあ、いわゆるこう、ドラムってやっぱりこうジャケット着てるとやっぱりちょっと窮屈ですよね。 なのでやっぱ暑い時もあるんで。でもこう脱いだとしてもベストを着ているとそんなにラフな感じはしないんですね。やっぱ清掃感があるんですよ。だから大学に行く時もですね、僕は必ず。 夏の暑い時でもなんで蜜揃いなんですかって言われたりするんですけど、やっぱり大学の門をくぐる時っていうのは、やっぱ僕は騒音な感じがするし、ピシッと引き締まって入りたいということでですね、どんなに暑くてもちゃんとジャケットを着て、えー、まあ、中に入っていきます。まあ別に中に入るまでって3分か4分ぐらいまでの時間なので、で自分の部屋に入ったらもうジャケットはもう帰るまでずっと脱ぎっぱです。でも、その授業をしてる時に、ね、この状況って、やっぱり清掃感あるじゃないですか。 だから演奏中もできるだけジ ャ, ジャケットはやっぱり皆さんに対する敬意で払いたいんですけど汗たくなるときがあってその時はジャケットをちょっと脱がしてもらいます、まあ、ジャケット脱ぐときがいいんだよねーっていうふうに言ってもらうこともあるんですけど、まあ、そういった感じも演出できるのかなと思って三つ揃いにしていますなぜ三つ揃いのスーツを着るのかその理由その3ですね まあ、動きにくいからこそ、所作がエレガントになるっていうことですね。これはあの、窮屈っていうのをマイナスって捉える人もいると思うんですけど、窮屈だから大人っぽい動きになるんですよ。これはあの、僕はあの、あの、ローランドさん、あの、ホストのローランドさん、この人の本ですね、めちゃくちゃ良かったですね。これもなんとなくおすすめ出てきたからなんだろうと思って読み始めたんですけどね、もちろん本買って読んだんですけど、まあ、彼はもうすごい、まあの、努力家でですね、もう非常に良 い, い本ですね、家でもタキシードを切ると。 え、なんでかっていうと、まあ、彼がやっぱ実家に帰った時に3日間オフがあって、その間ずっとスウェットで過ごしてたんですって。で、そしたらやっぱりこうお店に来てタキシードをまたパッて来た時に、どうも決まらない。なんか顔とかもふにゃっとしてるし、なんかこう服がうまく決まらない。で、まあ、よく考えてみると、やっぱスウェットで過ごしていくと、やっぱりダラッとした体、ダラッとした顔になるんですって。まあ、それはすごくよくわかります。だから、 大人っぽい所作。僕もいい歳ですからね。大人っぽい男になりたいので。そうすると、やっぱりこういう制限があることによって、普段からの所作が大人っぽくなる。やっぱり、とことこパタパタ走らない。ね。やっぱり靴とかもちゃんと革靴で手入れした靴だと、コツ、コツ、コツ、コツってゆっくり歩くのが気持ちいいんですよ。そうすると、あの、ペタペタペタペタっていう風には歩かないようになるし、動きも、なんか、なんか、こう、ちょこまか動かない。 やっぱり窮屈だから、やっぱりゆっくり動く。やっぱこれすごく大事ですよね。そうすると、やっぱりそのスーツに似合う男になっていくって僕は思ってるんですね。で、まあ、靴の手入れをするってことですね。彼はすごいんですね。お父さんがギタリストでですね。で、お父さんにこう、ギターのチューニングとかは弟子にやらせばいいんじゃないのって話をしたら、これは俺の商売道具だ。これでもし、長弦が狂ってたりとかしたら、俺はあいつのせいにしてしまうじゃないか。俺は、この、 ギターは全部自分の手でちゃんと管理して、えー、絶対に人のせいにしたくない。なので自分の仕事場のものは全部自分で管理するんだっていう話をして、彼は、まあ自分のホストとしてですね、靴っていうのはもうやっぱりすごい大事だと。おしゃれって足元からって言うじゃないですか。まあなので靴を必ず瞑想のように毎日ゆっくり磨く。それが瞑想の時間になっているんだ。かっこいいんですね、言うことがね。で、まあ僕もあの靴はですね、まあ、 前に断捨離をしっかりしましてですね。靴はもう、えー、革靴3足と、で、えー、スニーカータイプが3足の6足しか持ってないんですね。とにかく、こう、綺麗に手入れする。で、革靴ってね、めちゃくちゃ長持ちするんですよ。いいの、買うと。まあ、本当にあのー、1万2万じゃなくてね、ちゃんとした革靴を買っておくと、おもう、お直しもちゃんとできるようになってるし、磨けが磨くほど味が出てくるし、なので、僕も本当に5年以上、 靴って買い換えてないですね。その靴とか服ってそうなんですけど、やっぱりこう、お手入れをしていくんですね。その時に、こう、靴なんかも毎日同じ靴行くとくたびれが早いので、やっぱり必ず24時間以上休ませてあげるっていうのが大事なんですね。で靴はまあ、おすすめはシューキーパーっていうのがあって、こうい う, こう木のこの靴型のやつを中にキュッて入れてグッてこう、引っ張るんですね。そうすると、こう、形が常に綺麗に保たれるんですよ。あの、 革靴ってふにゃってしてくるんですけど、それやるとこう、いつもシュッとしてくれてるって感じですね。必ず周期は、あの、木製の方がいいんですよ。えー、汗吸ってくれるので、あの、必ず帰ったらそれを入れておいて、まあ、夜寝る前か、朝起きた時に必ず、えー、クリーム塗って、まあ、シャサと磨く。クリーム塗らない時も必ずブラシをするという形ですね。それでちゃんとこう、ローテーションしていくともう靴なんてここずっと買ったこともないですね。で、やっぱあの、 ちょっとラフな感じで、ジャケットだけ着て、こうスニーカーで行きたい時なんかもあるじゃないですか。だからスニーカーもちょっといいのを買っていて、そういう時はなんか T シャツでジャケットだけ羽織って、えスニーカーで行くとか、スニーカーもいいスニーカーだとね、スーツ三つ揃らにぴったりこう負けないんですよ。だから負けないタイプのスニーカーを一つ必ず持ってまして、そのスニーカーで、まあ行く時もあります。だからラフな感じを演出したい時はそういうふうにしたりとかします。まあ、靴ってね、やっぱすごい大事ですよね。えその、まあ、 ローランドさんが、あの、このインタビューを受けた時に、靴がいろんな場所に連れてってくれますもんねって言われたんですね。そしたら、まあ、彼もまたその上手を言っててですね、俺が靴をいろんな場所に連れてってやるんだよっていうふうに言ってて、まあ、めちゃくちゃかっこいいなと思いました。これね、オーディブルでもあるんですよね。で、オーディブルは本人さんがずっと、あの、朗読してるんで、僕、オーディブルさんでも本でも読みましたけど、非常にいい本だと思います。なかなかこう、あ こんなこと考えてるんでやっぱりさすがに違うなと。で、まあ、彼のあの、YouTube があって、接客なんかを見たんですけど、ああ、この人の接客、やっぱりこれは花があるし、一回もう男でも接客受けてみたいなと思うような接客でした。いや、素晴らしい人だと思います。どうだろうさん。ぜひ皆さん読んでみてください。なぜ三つ揃いのスーツっていうのか、それでその4ですね。まあ、僕はあの、スーツってオーダー、全部オーダーなんですね。 でこれがさっき恵子さんが言ってたやつで、観光総裁ってやっぱりこう、まあ、学生じゃないですけど、ちょっとダボダボ目を軽くじゃないですか。で、ダボダボのスーツってやっぱかっこ悪いんですよね。で、スーツってやっぱピシッとこう、体にフィットしてる。だからもう完全に、今ね、オーダーめちゃくちゃ安いんですよ。オーダーってね、えー、もう2万ぐらいでできちゃうんですよ。まあ、既製品より安かったりとかするんですね。なんでかというと、既製品って売れないのもたくさん作るじゃないですか。でもオーダーダって オーダーされてからしか作らないので、生地がそんな余らないじゃないですか。なので結構安くできるんですよ。で、ま、あいいっす。 生地を使うとやっぱり5万から10万くらいかかりますけど、まあ僕もあの20万くらいのやつも一つ作ったりとかしてますけど、まああの5着ぐらい作ってずっと着回してます。着回してるとですね、さっき言ったみたいにちょっとラフなこう飲み会なんかがあった時にはやっぱりこうネクタイ締めていくのもちょっとみんなネクタイじゃないのにちょっと申し訳ないなと思うと中 T シャツで、ちょっといい T シャツを着て、でジャケットを羽織って、で、まああのスニーカー履いて、そうするとあのジャケットだけで なんかこう、やっぱりジャケットだけでもやっぱり他とやっぱりちょっと差がつくというか、例えなんかこう、ちゃんとしてるねって言われたりするんですよね。ネクタイとですね、まあインナーのシャツですよ。この辺が5着ずつあって、で、まあタイピン僕ちょっといいの持ってるんですけど、で、えー、まあ靴をきっちり。で、まあ全部ちゃんとお手入れします。特にスーツに関してはですね、必ず家に帰ってくるとハンガーにかけて、えー、ズボンもこう、 パッて、ハンガーにこう、パチって止めてかけてですね。で、あのー、スチームアイロンってやつがシュワ ッ, ッっていうのがあるんですけど、やっぱり自分のものですから、これは自分で手入れするっていうふうに決めたので、ひゃーっとこう、綺麗にやってあげるんですよ。そうすると、高熱ですから、もちろんあのー、雑菌とか、匂いもちょっと消しますし、で、それかけてる時にシミがあると、まあ、あのー、 クリーニング出したりとかして、とにかくチェックするんですよね。靴とかもそうですね。かかとすり減ってきたなって言ったらお直し出すし。だから、放置しとくともう、かかとがもうお直しできないぐらいすり減ってることもあるので、やっぱ毎日こう、磨きながら、こう、今日もお疲れ様みたいな感じで、こうやって磨いてあげると、やっぱりこう、物ってすごいこう、自分に返ってくるというか、ね。 なのでタイピンとかもちゃんと所定の場所にきれいに、えー、ネクタイもちゃんときちっと丸めて、えー、と、まあ、プレスする時もあるし、えー、それでちゃんと、まあ、いつもお手入れしてます、まあ。ピシッとしてるねっていうのは、やっぱお手入れをしてる感じっていうのがすごい大事なんですね。だからこう、イケメンって世の中もいっぱいいて、で、僕なんかもこう、皆さんよく言ってくれることもあるんですけど、僕なんか全然イケメンじゃないですからね。えー、イケメンっていうのは、まあ、僕雰囲気イケメンなので、だからこう、 こういうのを常に着てると、やっぱ、オーラとか所作とかが、やっぱりこう、大人っぽくなっていくんだと思うんですね。で、髪型と服装をきっちりして、で、やっぱりこう、動きがちゃんと大人っぽければ、やっぱりこう、かっこよく見えるんですよ。で、その、顔の作りっていうのは多分、もうその、100点満点でして、多分10点。 点ぐらいしかないんですよね。多分髪型で半分ぐらいって、で、えー、スーツとかその動きとかそういったもので多分4割ぐらいって、多分それでも9割だと思うんですよ。だからそれって後天的なものばっかなんですね。だから先天的な顔の作りっていうのはそんな、そんなですね。だから眉毛をちゃんと整えるとか、え無、ー、駄毛をちゃんと剃っているとか、髪の毛はいつもちゃんと セ, ちゃんとセットしているとか、やっぱりこう、スーツでこうやって聞いてプシッとしているとか、そういったところだと思うんですね。なので、まあ、 イケメンはいいよねとかって言われるかもしれないけど、僕イケメンじゃないですからね。なので、やっぱりこう、体がちゃ、例えばこう、ちょっとこう、服用感の男性の方なんかも、まあ自分にピタッときたスーツ、オーダースーツ着てて、かっこいいですから、でまあもちろん鍛えて、ええー、そうやって絞れるんだったら絞った方がよりかっこいいとは思うんですけど、やっぱり自分に合ったものをちゃんと、ええー、お手入れして持ってるっていうのがすごい大事だと思います。 はい。なぜ蜜揃いのスーツを着るのか理由その5ですね。えー、体型を維持しないといけないですね。一回スーツ、オーダースーツ買うと、なんかそんなに太ると全部着けないよう、5着あるので5着とも全滅するわけじゃないですか。なので、やっぱ基本的に体型維持は気をつけてますね。やっぱりあの、一時期15キロぐらい痩せた時期があって、まあ、筋トレをしたりとか、もちろん食事制限とかもしてるんですけど、 やはりまあこの星になってくるとやっぱ食事制限しないとやっぱ体調にも悪いですからね。なので体型を維持するっていうのはすごい大事です。ものすごいガリガリ買ってたらちょっとこの辺お肉あったりとかするんですけど、それはあんまり痩せすぎると良くないっていうのもあって、ただもうちょっと太って危ないなと思ったらすぐ食事制限をするようにしてますから、そうやってこうキープすることもやっぱり大事ですよね。そうやってキープすることによってやっぱりこう集中力って増していくと思うので、やっぱ体型を維持しないといけないっていうまあ排水の陣ですね。 服、どれも着れなくなるじゃんみたいなのは、やっぱちょっといつもあって。特にね、ベストって太るとここシワシワになっちゃうんですよね。座ってるとここパツンパツンになってですね。一回言われたことあるんですよね。その、あんた、その、ベスト着るんだったらもうちょっと体型維持しないとって言われたことがあって、ああ、そうだよなと思って、えー、だいぶ戻してましたけど。まあこの辺ですね、もうちょっと頑張らなきゃなとは思ってますが、まあ体型維持としないといけないっていうのも、これも、やっぱりその、 お客さんが見た目にいいと思ってもらうためにも、まあ、だらだら太らないようにしようとは思っています。理由その6ですね 大事印象で音に集中してもらう。これすごい感じますね。やっぱり、僕今までスーツ、まあ、それなりにジャケットは着てたんですけど、ちゃんとこうネクタイして、ネクタイピンして、もうビシッとして、えー、蜜揃いのスーツ着るようになってから、終わってからね、お客さんにドラム良かったよっていう声をかけてもらいやすくなったんですね。やっぱりまあ、ビシッとしてるから喋りやすいっていうのもあるのか、 まあ、あと、まあ、常にニコニコしようと思っているので、ニコニコ。まあでも、演奏があったと結構疲れたかもしれないですよね。もう、あの、集中力使いすぎてるから。でも、終わった後にね、わざわざドラムのとこにまで来て、ドラム良かったです、とか、初めてジャズ見たんですけど、ドラムってめちゃくちゃいいんですね、って、まあ、かなり言ってもらえる率は上がったんですね。まあ、演奏力があったのかもしれないですけど、でも、まあ、多分この、スーツ着たりとかしてるから、 音にもやっぱりで現れてるのかなみたいなとこもあったりとか。まあ、やっぱりこう、ピシッとしてると、やっぱりこう、目が行くじゃないですか。だからこの人、ちゃんとしてるからちゃんと聞いてあげようっていう、やっぱり意識は絶対働いてると僕は思ってるんですね。やっぱり第一印象で音に集中してもらえるっていうすごい得じゃないですか。なので、まあ、スーツなんてね、ほんと、パッと買ってきるだけですから、えー、それでやっていきたいなっていうふうにいつも思ってます。 はい。理由その7ですね。まあ、演奏の点数アップは10年がかり。えっとですね、初心者0から60点っていうのは、まあ、本当2年ぐらいでパッパッパッパっていくんですよ。で、60点から人生かけて100点に近づけていくんですけど、まあ、80点ぐらいから点数上がらなくなるんですよ。本当にね、もうあの、点数1点上げるのに10年がかりだったりとかするんですよ。 もう本当にこう毎日すごい演奏してすごい勉強して一生懸命やってやっと1点2点上がってきたなっていい印象で100点にはまだまだ程遠いっていうまあ感じにすごいなってるんですね。でもね、スーツっていうのは買って着るだけなんですよ。で、スーツってその、まあ、どこでも大丈夫じゃないですか。だからその、今の流行りとかもあんま追わなくていいし、めちゃくちゃ楽じゃないですか。だから買って着るだけだし、こんな努力っていうのは多分ほとんど、もう、 えー、お店行って1時間もすれば、スーツ買ってきて、あと、まあ、当日取りに行って、で、ピシって着ればいいだけの話なんで、もう、これでですね、もう、0点っていうところから、80点90点は、あっという間に取れるんですね。でむしろ、その、お金もそんなに、さっき言ったみたいに、かける、要は、高いスーツ着ればいいっていうわけじゃなくて、ちゃんとお手入れして、きっちりした服を着てれば、別にこの、僕のスーツってその高くはないですね。で、まあ、逆にこういう、こう、ネクタイとかはちょっと、 高級なものも手が届くじゃないですか。だからネクタイとかタイピンとか、小物系はやっぱりちょっとお金をかけてます。でもそれってずっとなくならないんで、こうやってもう多分一生ものだと思ってますね。スーツももうほぼほぼ一生ものかなとは思ってはいますけど、まあ、ちょっと何点か変えていくかなっていうぐらいですよね。靴もやっぱりこうきっちり使えばもう一生ものになりますよね。なので、靴なんかもやっぱりですね、どこでも使えるやっぱストレートチップみたいなこうね、 この先の方がこうストレートになってるやつはもう観光捜な何でもどんな場所でも OK ですからそういったものの苦労1個持っといてあとはちょっと遊びのついたやつでドレスシューズみたいなのも持っててもいいのかなとは思うんですけどそういう意味ではですねもうほぼほぼこ こ, ここ10年ぐらい服とかあんまり僕買ってないですねでもその 十分その十年近くずっと使えてるし、まだまだ全然使えるんじゃないかな。もちろんまあクリーニング出したりとかね、そういったのではお金はかかるんですけど、なんかこう、新しいこう、ブランドを追わなきゃいけないってそういったものはもうないので、こういった形ではもうスーツを買って着るだけで、こんだけ点数が上がるじゃないですか。総合得てお客さんからすると、もう服装見た目で10点で、演奏10点で20点満点だとすると、こっちはもうあなかなか上げようがないんで、こっちポンってあげればいいじゃないですか。なので、こう、 やっぱりちょっとこう、若手でね、女の子とかで見た目いいとお客さんいっぱい集まって、みたいなね。でも、そういうこう、彼女たちはすごく努力してるわけじゃないですか。そういうこう、女の子ってめちゃくちゃこう、努力してますからね。やっぱり自分の見た目をすごく一生懸命気にして、えー、もうお金もかけて、時間もかけて、やっぱりそのキープされてるので、そういう努力はしてるわけじゃないですか。でもミュージシャン T シャツできたらこれ0点じゃないですか。で、演奏がもし100点だったとしても、結局、 半、50点、総合すると半分のしか点数取ってないですからね。そうすると、やっぱスーツパシって切るだけで点数が変ーって上がりますからね。やっぱり、かっこいいスーツ着てジャズミュージシャンがもう当たり前のように演奏していくと、何かこう、ムーブメントが起こるんじゃないかなって僕はちょっと思ったりしてるんですよね。やっぱりこう、お客さんって言わないですけど、やっぱり見た目でがっかりしてるときっていうのは結構あるんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。 はい、理由その8位ですね。スーツ着るとね、気持ちが引き締まるんですよ。やっぱりこう、ピシッとこう、なんていうのか、圧迫されるんで、なんか仕事をするときに、あ、いいなって感じがするんですね。僕パソコン仕事するときも結構ネクタイ締めてやるんですね。家の中でもね。 で、もう要はだからその、もう仕事モードだよっていう形にもうパッて切り替うことができるんですよ。やっぱこれで、あのー、マッサージチェアでこうのんびりしてると、だからやっぱりソワソワするんですよね。で、やっぱりこう、シワにならないかなとか思ったりとかするんで、やっぱりこう、 ね、それだったらもうあのラフな服に着替えようって思うじゃないですか。なのでやっぱりスーツ着てる間はもう仕事も方だよっていうことで引き締めるためにはやってますね。なので演奏するときもやっぱスーツパシッって着るとやっぱかなり集中できるっていうところは絶対あると思うんですよね。なのでスーツを着ると気持ちが引き締まるという理由でも着てます。はい、理由その9ですね。 まあ、年齢的にそろそろスーツを着こなせる男になりたい。僕はあのー、憧れてるのはニコラス・ケイジさんとかですね、トム・クルーズとか、もうあの年60なのこの人って思うぐらいかっこいい。もう体型もね、むちゃくちゃ締まっててですね。なので、まあ、僕も頑張って筋トレしてますけども、なかなかあそこまではいかないですよね。彼がスーツ着るとめちゃくちゃかっこいいんですよね。で、動きもやっぱり男らしいんですよね。やっぱりこう、普段からスーツ着てたりとか、いい服着てるなーっていう感覚がすごいするんですね。なのでやっぱり やっぱりこう昔はやっぱりこうラフな格好で草履みたいな靴でペ タ, ペタペタペタペタって歩いてたんですけどやっぱりこうスッとスーツを着てです、ね、でこうコツコツコツコツってかっこよく歩きたいゆっくりたで歩いて所作もなんかこうちょこまかちょこまかせずにな ん, かこうなんだいみたいな感じでやっぱりこう男らしくいたいなっていう風に思っていますなので、まあ、スーツを着こなせる男になりたいという意味もあって、まあ、そろそろ。 毎日毎日スーツ着てると、だんだんスーツが似合う男。やっぱりね、スーツって着慣れないと動きとかもやっぱスーツに合わない動きをすると思うんですよね。なので、やっぱここからですね、もうこう、ああ、まだ、あ、60、70、80って迎えた時に、どんどんかっこよくなるね、みたいなね。えー、そういった、まあ、男性に憧れますね。まあやっぱスーツバシッと着たジャズメンってやっぱりかっこいいじゃないですか。やっぱ先輩としてもですね、お客さんに敬意を持って、こういうふうにやってるんだよっていうふうに言えるような男でいたいし、 まあ、スーツがめっちゃ似合いますねっていう風に言われたいなという理由でも来ています。はい。以上ですが、まあ、服装は自分のためではなく相手に対する経緯だと僕は思います。だって服装ってこうやって着ててもですね、こう、見えないですよね、自分にはね。自分には全然見えないです。結局、外から見るためのものじゃないですか。なので、まあ、こう、車でもそうですけど、 なんかこう、外見だけ良くて中ボロボロの人もいれば、なんか中身だけすごくいいんだけど外ボロボロの人もいれば、みたいな。でもやっぱりこう、それそうにやっぱり中身も外見もちゃんとしてたいなっていうふうに思うんですよね。外見を整えると内面も変わっていきますね。だから服なんてどうでもいいじゃん。内面だけ良ければいいじゃんってけど、他人はね、そんなに他人のことに対して興味あんまないのです。内面を分かるようなところまで時間を取ってくれないですし、何より一つ言いたいことは、え、ー 要は、ど、中身が良かったら、相手に対する見た目っていうのは、まあ別にどうでもいいというような内面なんですよ。だからもうそれも内面になってるんですね。なのでやっぱりこう、きちっとした服で人に接するっていうのは、すごく僕はかなり気をつけてますし、やっぱりこう、常にやっぱりこう、相手って、まあ、 男性から見て若い女の子で可愛くてすごい服装ちゃんとしておしゃれだったらやっぱかっこいいじゃないですか。やっぱ可愛いなぁと思うし、実際こう、なんかそれを見ただけでなんかいいなぁって思ってこうちょっと幸せになるでしょだれはあの男性でもそうだと思うんですよ。で、特に僕は、特に僕はですね、やっぱりこう演奏終わった後に女性にこう、 言われるより、男性にね、良かったよとか、いい、かっこいい、もう見た目がかっこいいっていう風に言ってもらうんですね。これ絶対顔のことじゃないんですよ。絶対こう、服装とかその所作のことだと思うんですけど、そういう風に言ってもらえるんです。それってめちゃくちゃ嬉しいですし、やっぱ相手に対してこう、いいなって思わせるっていうのは、これはプラスじゃないですか。相手に与えるギブなので、相手にいろんなもんギブをしていかないと、やっぱ自分には返ってこないですから、やっぱり、あのー、ピシッとした格好で笑顔でいるとか、 ゆっくりした格好で落ち着いた人間でいる男でいるっていうのはやっぱ僕の憧れでもあるのでそういったところをま気にしてやってますねなので別にこの音だけ良ければ T シャツでもいいっていう考え方は僕もずっと20代30代の頃も思ってましたしだからそういう意味では別にそれを自分もやっといてっていうところですからなので別に強要する気も全然ないんですけどやっぱりこうお客さんに対する考え方やっぱりこう ミュージシャンってどうしても音楽のこと考えてて、やっぱりお客さんのことやっぱ見てないことが多いと思う。 ですね。結局、どんな仕事でもどんな商品でもそうですけど、やっぱお客さんの目線でやっぱり物事を見てあげるっていうのはすごく大事だなと。僕もやっぱビジネスセミナーとか行って、こういうことをスーツもちゃんと着るんだよっていう風に教えられて、なるほどなってやっぱり腑に落ちて、ローランドさんのやつ本を読んでやなるほどなって腑に落ちて、やっぱり絶対そうやってやろうって決めたので、決めたら僕はもうずっとやっちゃうタイプですから、こういう風にスーツバ シ, バシバシ着てやっております。なんか夏でも、 あの、蜜揃い着れるように、夏用の、えー、水揃いのスーツも買ってあります。ものすごい通気性多くてね、意外と涼しいんですよ。暑いですけどね。でも、それでも、やっぱりこう、冬用の、まあ、年中着れるやつよりも随分いいので、夏用のスーツを一着、ね、ちゃんと持っていて。で、それ以外のちゃんとスーツをしっかり持っているということですね。え全部ちゃんとオーダーなので、全部体にぴったりフィットした形なので、スラッと見えるし、シュッとして見えるし、なんかこう、 なんかピシッと締めるみたいな、まあ、まあこれ、<笑>あの、擬音ばっかりですけど。というような感じで僕は考えていますので、えー、皆さんもどうですかね、服装に対しての意識っていうのは、僕もやっぱりすごく無頓着な方だったので、でも変えると、 周りがどんどんどんどん変わっていくし、周りの態度も変わっていくんじゃないかなって。で、そうすると楽しくなってくるんですよね。だから女の子もそうだと思うんですよ。可愛い、可愛くしてるとみんながやっぱチヤホヤしてくれるし、やっぱり楽しいんだと思うんですよ。可愛くすればするほど、やっぱり向こうがいろんなものをギブしてくれる。で、男性もそうだと思います。きっちりしてて、なんかこうシュッとしてると、やっぱりかっこいいなって思われるみたいな。 だからそういう雰囲気で見られるのって楽しいし、で、ましてや僕ら演奏なんか見られる仕事じゃないですか。やっぱりこう、ピシッとしてこう、ジャムセッション行くのにやっぱ楽な格好じゃなくて、ピシッとジャムセッション行くのにもね、こんな格好してたらやっぱりこう、差別化できるじゃないですか。あいつなんかちゃんとしてるな、みたいな。で演奏フォロフォローみたいな感じでも、やっぱりね、ちゃんとしてるとね、なんかこう、 手伝ってくれる人とか助けてくれる人がいっぱい出ると思うんですね。なのでやっぱそういった形でも僕は服装とかそういったものを常にいつもお手入れしている、そういう男性でいたいと思っています。本日は以上になります。えー、今日も最後までご視聴ありがとうございました。